じゃあ、えー、と次にですね、あの今日の最後の話題で、線形独立性の話に入りたいと思います。えー、とベクトルの線線形形独立と線形従属の話です、す、えー、これはですね、多分あの春学期の最初の方でも出てきたと思いますけれども、大事な概念ですので、もう一度復習しておきましょう。えー、ちなみに、線形独立の概念がどういう定義だったかと今言える人っています 線形独立の定義まあ、えー、と言えるけど、ちょっと恥ずかしくて手を挙げてない人もいるかもしれないですけど、じゃあちょっとやりましょうね。えー、とまず V を対形状のベクトル空間とします。で、えー、X1 から XR っていうその V のベクトルを持ってきたときに、えー、と線形独立って概念は、このベクトルの組みが線形独立っていうことを言うっていうのにまず注意してください。この X1 から XR が、 線形独立あるいいうふうふな言い方をしますそしてそれはどういうことを意味しているかっていうとここにありますようにこの x1 から xr の線形結合を考えてですね線形結合を考えてもしこれが0になるんだったらこの係数この時の線形結合で使った出てくる係数っていうのは0しかありえないっていうことを言っています。逆は明らかなんですよね。 えー、とこの C1 から CR が全部0にしとけばこの線形結合は0になるというのは明らかなんですけれども大事なことはその逆が成り立つことですねこの C1X1 から CRXR の和が0になるならばその係数っていうのは0ってい う, という組み合わせしかありえないっていうのがこの X1 から XR の線形独立であるという定義ですこの逆が成り立つとこに逆っていうのなんだこことでいうとそのこの両三木矢印のうち 右向き矢印が成り立つということに注意してください。でしょうか。で、線形独立という概念があると、それと反対で、線形従属という概念があります。で、これも復習しておきましょう。えっと、x1 から xr がやっぱり v のベクトルで、で、その x1 から xr が線形従属であるという定義はですね、実はこういう 数学の定義の仕方はよくあるんですけど、x1 から xr が線形独立でないということを持って線形充足だという定義をしますが、大事なことはその、じゃ線形独立でないってここで書いたことが、その数学の数式を使ってどう言えるかということですね。そこを理解するのが大事です。で、それを書きますと、えー、とこの x1 から xr の, あの線形結合で、えー、とが0、えー、に0ベクトルになるようなものがあるときに、 えー、この係数の組み合わせで1個以上ゼロでないものが存在するというときにこの x1 から xr があの線形充足だという言い方をします。と言われてピンとくればですね多分これ以上の説明は僕しなくても皆さん理解できると思うんですがえどうですかねこれでピンと来た人ってどのぐらいいますか あら皆さん、ピンときた。素晴らしい。まあいいや。えっと、一応ですね、の今日はその最後にその線形独立、もしくは線形従属のちょっとそのなんで、視覚的な、ビジュアル的な例を少し用意しましたので、ちょっとそれを説明したいと思います。で、えー、とまず、ベクトル の, その線形独立の例なんですけれども、これ、数ベクトル空間 R3 というベクトルを考えました。でここで えー、x1、x2、x3 という 3, 3個のベクトルがあの線形独立であるということは、えー、このです、ねえー、と線形結合が0ベクトルに等しいときにこの係数は0という組み合わせしかないということなんですけれども、まあ、これちょっと視覚的に確かめてみましょう。で、えー、とここではですねあの実際にこの v1、v2、v3 っていうこういうベクトルを取りまして で、その、をこんな風に、あの、R3 の空間の中に書いてみました。で、まあ、ここに V1、V2、V3 っていう、あの、3本のベクトルがあって、その和がですね、ここ今、赤いベクトルで表せています。で、えじゃあ、これを、この赤いベクトルが0になるようにするために、この V1、V2、V3 の、こう、長さをいろいろ変えて、組み合わせてみたらどうなるかっていうのをちょっと見てみますね。で、まず、えっと、V1 の、 係数を0にしていきますと、V1 はこれですからね。で、係数を小さくしていくと、この青いベクトルが、この黒いベクトルがその V1 の係数 C1 が1のときなんですけど、これはだんだん短くなっていくと。で、これはちょっと0にして、あ、ごめんなさい、C1 だ、C1 をまず0にしましょう。0。0にならないな。えっ、ー、と、待ってください、0、これ0にしました。で で今度はその C2 も0にしましょう。C… あごめんなさいこれ C3 だったごめんなさい。C2 も0にしましょう。C2 も0にするんですが、えっ、ー、とやっぱりこれ C3 が残っちゃうんですね。ですので、えー、とこの場合はやっぱり C3 を0にしないと、まあこのベクトルの矢印の向きを考えれば、あの C1、C2、C3 全部ゼロにしないとその和もゼロにならないというのが、まあ、なんとなく直感的に分かると思うんですけれども一応こういうことをあの1線形独立ということは言っています。これであの押さえておいてください。じゃあ次なんですがえー、っとよいしょ。 次なんですけれども、じゃあ、この、今度はそのベクトルの線形従属の例をちょっと考えてみます。と、今度は、あの、R3 じゃなくて、R2 ですね、この実、実数上の平面を考えてみます。で、この時に、えっ、ー、と、x y x2、x3 っていう、その3本のベクトルを考えて、で、それが線形従属じゃないっていう条件を考えると、えっ、ー、と、言い換えますとですね、 例えばこの x3 がですねこの x1 と x2 の線形結合で表すことができればこれは x1 と x2 と x3 は線形充足だということは言えますなぜならばもしこんなふうにですね表すことができたとするとこれ x3 を右辺に移行しますとこういう形になりますこういう形になると こ, れがこの線形結合がロでかつ少なくともこの x3 の係数はゼロではないんですね。ですのでこれはその線形従属っていう定義になってますからそうすると x3 を x1 と x2 の線形結合で表せればこの x1、x2、x3 は線形従属だということが言えます。じゃあ実際にそれを見てみましょう。今度はベクトルの線形従属の例です。 えー、と今度はその R2 上でこういう3つの3本のベクトルを用意しました。で、えー、と今ですね、確かあの、えー、とベクトルの 3, 3本目がこれでしたので、この3本目、今はあの、V1、あ x1、x2、x3 の, あの和がこんなふうに赤いベクトルで表されて、えー、あ、ない、ね、これ x1 と x2 の和ですねこの、今度はこの赤いベクトルが、 x1 と x2 の和なんですけれどもじゃあこの x1 と x2 の和を使って和がちょうど x3 に等しくなるようにこの係数を x1 と x2 の係数を調節しましょうえどうするかっていうとどうしますかねこれえとまず x1 の係数をニュニュニョッといじるとですねこんな感じでこの x1 の係数をマイナスにしてみるとまあこんな感じでこう赤いベクトルがこっち向きます で今度は x2 の係数を0に近づける0かなあ違うな、えー、とマイナス方向に持ってくると、まあ、こんなふうにだんだん近づいてきますねおっとっ と, っとよこんな感じですかねすみませんちょっと あの授業の本番でリアルタイムにうまく操作してあの<笑>重ねるのは難しいんですけれども、えっと、実はその x1 と x2 のその係数をうまく操作するとこの赤いベクトルをピタッと x3 に重ねることができますということはこの x3 をですね x1 と x2 の線形結合で表すことができたとこうこなるわけですねでこれはすなわち x1 と x2 と x3 が線形充足だということを表していますですので あの X 今この例のように、そのベクトルが線形従属になっているという場合には、まあ、その組の中のあるベクトルが、他のベクトルの線形結合で表せるということと、まあ、同じだということを理解してほしいと思います。一応、ちょっとこういう例ですけれども、今日あの紹介しました。はい。よいしょ。ということで、 えー、と今日の授業なんですけれども、えー、とまずあのベクトル空間の基本的な性質それからえと部分空間線形結合有限生成性といった概念をあの説明しましたあと最後にあのベクトルの線形独立線形従属 の, あの概念を確認しました。で次回は、えー、とこのセクション 6.2 のですねベクトル空間の規定という話ですね えー、非常にベクトル空間には大事な概念なんですけれどもそれから、えー、とさらに進んでセクション 6.3 の, のベクトル空間の人間という概念に進みたいと思います。えー、ここまで、えー、と質問ございますでしょうか大丈夫でしょうかね。はいじゃあひとまずこれであの今日の講義を終わりたいと思います。お疲れ様でした